皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年4月13日、モンスターバトルロード協力チャレンジバトルが、ついに開催になりました。今回もいろいろなおしゃれ装備がもらえるらしいので、頑張ってゲットしましょう。今回も全7戦で、最新のおしゃれ装備だけなら、第3戦までを1回ずつクリアすれば OK ですね。 青持ちの報酬をもらう場合は、第5戦もやる必要があります。それ以外は、完全なるチャレンジバトルですね。というわけで、まずは第1戦と第2戦をやりましょう。第1戦と第2戦を1回ずつクリアすると、青持ちのビクトリーボックスと、虹の錬金石、それから、主翼の奥義から、マイトキングの杖までのおしゃれ装備と交換できます。 デーモンフォークと風神の盾は青のチップが必要なので明日の第3戦ですね。そして、それ以外の青文字の報酬をもらうために、第1戦と第2戦をそれぞれ5回ずつリプレイする必要がありますね。第4戦以降のリプレイをやる場合は話が違ってきますが、今日のところはそういう計算になりました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。